それではミス・サンサ・サンサ太鼓連の皆様よろしくお願いを申し上げます。 皆様こんにちは本日は盛岡三三踊りの演舞をご覧いただきありがとうございます。 同じくミス三叉踊りの和田南と申します本日はどうぞよろしくお願いいたしますただいまご披露いたしましたのは森岡三叉踊りの復興踊りという演目でございます悪を追い払い家の中に福が舞い込むようにとの願いが込められており 福を呼ぶと書いて、福を踊りと申します。本日ご来場いただきました皆様にも、福が訪れますよう、願いを込めて踊らせていただきました。続いてご覧いただきますのは、七夕崩しという演目でございます。七夕崩しは、天の川を建てまつり、水に願いが届いて豊作となるように、 という祈りりが込められております七夕くずしに続きまして栄える夜の踊りと書きますエアサ踊りをご覧いただきます盛岡三叉踊りは毎年8月1日から4日まで開催され盛岡三叉踊りが栄えるようにという思いを表しておりますそして最後に「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 you、yeah. yeah. yeah.